えー、とこホックスのツールです、まずこれね、ね、はい、テレインというか、こうやるだけでペコポコとできてきます、えーはい、これ、テクスチャー塗ってますこほうほうほう、はい、こういうスピードでできます、ほ, う ほ, うほんで、敵起きました、か動物置きました、これでもう勝手に動きます、はい、当たり判定もできます、でえー、かけも遠い、これ水面、ちょっと多いんで下げます。えーえー まあ、こんんなもんかなーでキーを置く、これデータベースから取ってきます、イワんも取ってきます、回転させてどんどんどんどんん、えー、置いていってこれ草木生やしてこんなもんかな、こんなもんか な, ん な, んかなとまあ、大体こんなもんかなって言って、うん、天候の変化もリアルタイムにできます、ドラム缶の光源も移動しますんで。えーはい、でまあ、最後 えー、とエフェクトとかフィルターを入れて、はいまあ、なんとなくフらしてみてどう見えるかっていうのが、うん、レベルデザイナーだけでできるんですよすごいこれ大体 こ, これ作るとこれでいいかなーっ て, って監督こんなもんですよあちょっと違うなっていうのはできる、うん、はあはいで最終的にはそうですねあのまあ雨これまあギ、ね、ャングルではこんなことはないと思いますけどいいす、ねえーえー、砂嵐を実行したりいい 雨降らしたりですね。えー、まあこれでまあ、雨降ったらどうなるか分かりません。はい。それも歩けますので。ああ、動作チェックも。はい。まあ敵も思考が入ってますから。